京都の吉田神社と阿蘇神社だけに伝わるもので、全国的にも珍しいということです。拾ったごま木は火に燃やして体を温めると、1年間は病気知らずに過ごせると言われ、参拝者たちは早速、火焚き場所で足塚と一緒にごま木を燃やして体を温め、また持ち帰ったりしていました。